なかなか石舞台古墳までたるつかんな<笑>やっとでやっと体が動くなったんやけどね午前中全然なかったんでね<笑>はいここでございます都塚古墳でございますこ中見えたかなちょっと中のびてみましょうかねおっ見るよああ開いてないか 大きい石乗ってますよ。このな石棺がね中に入ってますからね見れるんですよ。ほら大きな石棺が結構高さ高いな。二メーター飛車柱にあるのあるかねこれ。石棺の蓋は開いてないけど中は何も入ってないけどね。いや大きな石棺。 ほら石もね大きくて疲れてるね持ち送りるやろうけどねちょっとやっぱりね左より右の方がずいぶんね傾いてるけど大丈夫かいなこれこんなもんかねいやーちょっとちょっと左で出過ぎちゃうか。 いやー最高最高この結果が最高だもんね。ほら入れたよな入ってるしね。足方が付いてるから入ってますよ。いやー最高やねこの15位。はいはいありがとうございます。これは皆さん見れますよ最高でございます。 こ噴気、ね、もね、登れそうやけどね、ちょっと登ってみましょうかね、噴気も。ちょっとじゃあ噴気を登ってみましょう。どっから登るのかね。ちょっと何年か前にね、こう、草ぼうぼうやったんでね、<笑>その時の記憶があるんだけど、もう何回か来てんだけどね、ここから登ったんです、昔ね。夏やったね、これから。 こんな道もなかったしね、草帽で。はい、ちょっと上上がってみましょう。いやー、最高の眺めでございます。すんまへ、登ってよろしいですか。すんまへ。 失礼します。じゃあ。ここから見ると、こう、こ, のこれぐらいやね、渋滞な、うん。今、あの家が展望台、分かんか。ま<笑>だ、あの、あそこの、えー、高田に行った時にね。え、は、え、い、何でか、ダーッと書いてあったんで、聞いたら。はい あ何人かかかはははプロのの方やや、っってててろうととまままままししたい、はい、い、まああ邪魔してるからかやろうありがとうございました<笑>どうすすすせせんす ん, ませんこの辺は全部切っておきます大阪からおっ分からへんな一段は。分からね はいはい、ありがとうございました。はい。宮古塚幸運でございました。ありがとうございました。はい、墓がいっぱいでございました。はい、すいません。靴ないしね、これまでいこう。もう入らんとね、あ、ここにがなかった、ここに。